あれですねまあ、人の記憶というのはあやふやなもんで、うんうんでまあ、言った言わないとか、あなんか結局そうなるんですよ、人間っていうのは、何にしろね、そのためにやっぱりそのシステムとして官僚というのはメモを残すっていうか、はいえーまあ、必ずそれはあのメモ書きでも何でも残していくということをするんですねで、言った言わないということにならないようにするということなんです、基本は。 でないとやっぱり勘違いしたりとか忘れたりとか逃げしますから、うんええ、だから今本当に高市早苗さんもあのー、ねええー、めちゃくちゃレクが多かったから、うん、何のレクでどうしたかなんてもうわからないって言うとるわけですよ、はい、だからレクがあったかないかわからないっていうのはそのレベルのわからなさなんですよということはやっぱり残ってる文章であああったんだっていう思うのがまあ僕は当たり前だ視、はい、点だと思うんですけど、うん いやそのレクだけは受けたないことは分かってると、うんうん、いやまあ苦しいですよ、ね、いや苦しすぎてでしかもそれをね、うん、いや高橋さんはちゃんとあの、うん、きちっと言うてるというような意見がいっぱい出てくるんだよねうん、うん、でなんかあの高橋陽一さんという方が、はい、なんかあの人元官僚やったから か, か, らかもしれないけど、うんうんうん あーなんか官僚のまあ言葉遣いは分かるんだよみたいな、うんうん、だからあの総務省の答弁を見てると、完璧にあの官僚が嘘をついて、高市さんを責めてるみたいなことは分かるみたいなことを言うて、それに乗っかるような人も出てきて、今はすごいことになってるんですけども、どうなんですかね、やっぱりその行政文書、公文書というものを、それをまず土台にしてね。 そこでまあお互いのまあちょっと口毛があるとかいうのはそれをまず基本と考えてまあ考えていくべきじゃないですか、はい、そうでないとその何もないわけじゃないですかそのあのなんていうのが頼るべきものって言ったらおかしいけど要するに、えー、まあその当時の官僚に聞いても、ね、いやその時に確かにそう言うたかそう聞いたかということはちょっと私としては今、記憶が定かではないですと言う人もいるじゃないですか、はい、言うて本当にごまかすためじゃなく、はい、って。 でまあ、僕はこれ、あの今回の総務省のあれっていうのは、あの高市さん擁護してる人は悪いけども、うん、どちらかといえば総務省はあなた方の味方ですよと、うん、だからわざとあやふやに言うとるんですよと、あれきっちり言うと高市さん、も即だめですよって、僕は思ってるんですよ、うん、僕はね。うん。だからあれだけ高市さん、単価切ってるから、ある程度、まあ、どちらでも取れるような答弁をしてると、苦しく、うんはい、総務省の人もね、はい、どちらかというと高市さんの肩持ってるような発言ですって、という、うん。 それをその高市大御派の人が分からずに「総務省悪者や」みたいなね「うんえー、小西と組んでえどっちも悪いやつや」みたいな感じになってるじゃないですかでそれはうん本当にもうその官僚からしたらいやいやもうそれやったら言おうかというような世界ちゃいますのだってそうやってちゃんと文書として残してるんやから そ, うですよ、うん、そこそこにこうなんか委ねるしかないような気はするんですけどもね。うんいや なな臭くて、ね、見られないですまあだからその1番組を だ, だけでもね、うん、あまりにも変更してたら過剰だったらそれだけでもあの電波停止ができるみたいなねそうそうそうそうことにも思っていったわけだろうけどそうそうそうおまあそれのやり玉にあのサンデーモーニングとか上がってるわけだけども、うんまあ、それを言うたらねまあ僕から言わせていただければね、うん、あのかつて読売テレビとかでもね屋敷高神さんの番組でね その、安倍さんと温泉行ったりとかするようなやつをやってたんですよ、はいうん。で、安倍さんと温泉に行くんやったら、じゃあ共産党の C さんと温泉行けよ。<笑>偏ってるやんかと、まあね。なんで安倍さんだけでそんな番組作るねんと。うん、じゃあその一番、一番組でも読めるテレビの電波停止みたいなね、うん、ことになっちゃうわけであって。が、ねね、一個だけ見たら全部そうじゃないですか。ここは、うん、例えば、あの、この共産党の意見ばっかり言うてるとか、ここは自民党の、